今回は「ガンダムマーク2」制作のパート70になりますそれではご覧ください前回で小指のパーツをすべて作り終えたので今回から早速組み立てていきますまずはこれらのパーツを組んでいきます プラストラクトのプラ材は他と比べて精密ですがそれでも全体で 0.1 ミリほど大きさが変わってる部分が存在していますそこで今回はその中でも大きめの個体を選んで使用していきます軸となるプラ棒は変な向きで固まらないようにこの状態で1日放置して乾燥を待ちます 中で軸が外れたら大惨事なので、補強のためにももう一度接着剤を塗っておきます。仮組みしていた上のパーツを外して抹接部分と施設部分を組み込んでいきます。 こちらは中鉄部のの真ん中のパーツですぴったりですねここで重大なことに気がつきましたこれだとちゃんと曲がらないですねということで片方を削っておきます これで問題なさそうですねそれでは可動部に気をつけて接着していきます 今日は蓋となるもう一つのパーツをつけて可動フレームの完成です。 軸部分の接着をしていきますがここで流し込みを使うと関節まで接着されかねないので絶対に使わないことをおすすめします次はこちらのパーツですが先ほどと同様に片側を削っておきます。 まずは、こちらから組み込んでいきます。 簡単に外れないよう上下にも接着剤を塗っておきます こちらも同様にやっていきます完成後。 関節周りは見えるので今のうちに表面処理をしておきます。 次は、外装パーツを接着していきます。少し雑ですが、目合わせで乾燥前に調整しておきます。途中、何かの衝撃で勝手にずれてしまったら困るので、瞬着で固定しておきます。 同様に他の部位もやっていきます。 続いて外装に合わせてパテを持っていくのですが関節部に入ってもさほど問題がない光効果化パテで埋めていきますいかがだったでしょうか